日本はどうやってできたのってねちょっと尋ねられたりした時に皆さんは答えることができるでしょうかということなんですねで。日本の成り立ちについて説明を子どもさんから聞かれた時にどんなふうにね答えることができるかその始まりのスタートにもなるのがこの国々というお話になります。建国以来、今何年経っっててるのって言われた時に、 年年に660年を足したらいいんですねなぜかというと紀元0年っていうところからスタートして今2020年になっていますので紀元前660年に神武天皇が日本の初代の天皇になられたっていうところからこの国は始まっているんですけれどもその神武天皇に至るまでどんなことが 起ここっててていいいたかかととうろで神様のの世界として書かれているのが古事記になりますその「古事記」よりも 100, 100年前にできた書物が「仙台育ち本紀大盛況」というものでそれをもとにこちらの日本神話の講座ではお届けをしていますのでまずは紙芝居の方から見ていただきたいんですけれども岡野さん準備 OK でしょうかお願いします。 はい、よろしくお願いいたします。国・海昔々、大昔、生まれたての地球は、ぐにゃぐにゃふにゃふにゃ、まるでクラゲのようでした。そこへ、天から二人の神様がやってきました。男の神様をイザナ・ギの御事、女の神様をイザナ・ミの御事、 と言います。二人はキラキラ光る雨のぬぼこをふにゃふにゃぐにゃぐにゃの中に入れてころころころころかき混ぜます。そこの方から塩をかき上げポタリポトン。何度もポタリポトン。ポタリポトン。積み上げてやっと小さな島ができました。そして 二人はその島に、とんと降りました。今度は神様の子供を作ります。太くて立派な柱を立てて、その周りをウキウキしながら回ります。女の神様イザナミが、アナニヤシえオオノコヨ。と声をかけました。男の神様イザナギが、アナニヤシえオトメヨ。 と答えましたすると生まれたのはぐにゃぐにゃの形のない子供です。二人は泣きながら船に乗せて海に流しました。天の国に行けますように。ところが次の子もまた形のない子でした。どうしてでしょうどうしてだろう宇宙を作った神様天津御親様に聞きに行きました。 それは女神の方から声をかけたからです。男神から声をかけてごらんなさい。二人ははいとうなずきました。さて、やり直しです。柱の周りを回って、今度は男の神様イザナギが、あーなにやしえおとめよと声をかけました。 女の神様イザナミが、あなにやしえ、おのこよ、と答えました。すると、おぎゃー今度はしっかり形のある子供が生まれました。なんとそれは、島です。大きい島、小さい島が次々と生まれて、日本が出来上がりました。二人は楽しくなって、空よ、生まれろ山よ、木よ 花よどんどん神様の子供を二人で力を合わせて作っていきました。ところが男神イザナギがいない時に女神イザナミがみんなにもっとおいしいものを食べさせてあげたい。火の神よ生まれておくれバイザナギに相談せずに一人で産んでしまいました。すると イザナミのおなかに火が燃え移り大やけどとうとう息をしなくなってしまいました「うーんうーんどうして私に相談しないで一人で産んでしまったのだいくら泣いても叫んでもイザナミは戻ってきませんきっとどこかにいるはずだ」がは、 探しに出かけました。探し探し歩いてある洞窟にたどり着きました中は真っ暗それでもどんどん入っていって「おーい!」声をかけましたすると「来てくださったのですか?」。の声です。 あ、ここにいた。さあ、帰りましょう。い, いえ、もう、帰れないのです。どうしてここの食べ物を食べてしまったから。そんな、私は一緒に帰りたい。では、この国の神様に聞いてきます。その間、決してここから先を覗かないでくださいね。 イザナギは真っ暗な中で待ちましたでも待っても待っても戻ってきませんとうとう我慢できなくなって櫛の葉を1本折って火をつけて覗いてみるとうわあそこには腐ってドロドロになったイザナミの体がありました そばにいる八人の鬼がギロッと睨みました。するとイザナミがムクッと起き上がり、見たなー、ギアーイザナギは逃げ出してしまいました。逃がすな捕まえろ醜い女たちが追いかけてきます。それそれ イザナギは櫛を投げつけましたそこから山ぶどうが実りタケのコが飛び出してきて女たちは飛びついてむっしょむゃむしゃ食べ始めましたドドドドドドドドドドド今度は鬼どもが追いかけてきますそれそれそれ坂の途中にあった桃の実を夢中で投げつけました鬼どもはびっくりして逃げていきました助かったところが待、ま、てー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 女神イザナミがやっと我に返り言いました「愛しき我が君よ私はみんなのために火の髪を生んでこんな姿になったのにあなたは逃げましたね私の気持ちをわかってくれないのならあなたの国のあなたのようなわからぬ人を一日 1,000 人殺しましょう」。 それを聞いた男神いザナぎは、はっと気づきました。愛しき我が君よ。私は本当にあなたの優しい気持ちを分かっていなかったそれならば、もっと本当のことがわかる人を1日、一日いほ、1千五百の部屋を建てて、あなたと一緒に産みましょう。 イザナギは川のそばへ行き着ていたものを全部脱ぎました脱いだものから次々と神様が生まれましたそして早すぎず遅すぎずほどほどの流れの中にざんぶりとつかりました自分の体も心も清めたいそのまま長い長い時間がたちました そして、ある日、イザナギが言いました。なんと、すがすがしい。生まれ変わったようだ。ふと、イザナミのことを思いました。姿はないけれど、そばにいるようでした。すると、左目を洗うとアマテラスが、右目を洗うとツクヨミのみこと。 最後に花を洗うと、スサノ脳の御事が生まれました。イザナギが言いました。アマテラス、お前は太陽。ツクヨミ、お前は月よ。そして、スサノオ、お前は地球を白示す神様になりなさい。こうして、最後に、今までの中で一番尊い三人の神様が生まれ、イザナギの御事と、 イザナミの御事は心から喜んだのでしたおしまいはい、ありがとうございましたありがとうございます岡野さんから少しお知らせをしていただきたいんですけれども、花芝居のことや新しく 作のの絵本のこととを教えていただいていいいいいいただですすかはい、ありがとうございます紙芝居とした形になっているのが5作品なんですけれども、うん、後の5作品ももうあの形になるように準備ができています。それでですね紙芝居だけではなくて絵本という形で今度出そうということで今あの動いております。 B5 番ぐらいの形で、こうめくっていくと、紙芝居にもできるっていう、ちょっと小さな紙芝居みたいな感じ。開けると絵本になるっていう形で、あの、作ろうとしております。そちらの方がお手軽に、あの、読んでいただけるかなと思って、そういう形にしました。それからですね、紙芝居講座の方を毎月やっております。もし、あの、読んで、聞かせて、広めていこうと。 思ってくださる方、それからここの読み方がちょっととどうしたらいいのかなとか思ってくださった時には講座を受けていただいたら嬉しいです。1回講座料といたしましては3000円なんですけれども1回受けてもらいました講座は次から長考という形で何度でも受けていただけますのでぜひ皆さん一緒にこの日本神話の知恵を広めていただけたら嬉しいです。